インフラドクターに路面正常調査機能が搭載されました MMS で収集した調査結果を GIS 上に可視化します算定機能を使用すると補修計画の作成プロセスに作業を必要とせず、単価・予算に応じた策定が可能となりますインフラドクターを用いることで大幅な業務効率アップが可能です 路面正常調査はぜひインフラドクターにお任せください。